Thank <laughs> you. ケイチ、今日は早いのね学校の行事か何か別にもう行くのお弁当はもうちょっと待ってくれないとできないわよ 今日はいいよじゃあお昼はどうするの抜け出して商店で菓子パンでも買うよそうじゃあこれお昼代ねちゃんとレシート持ってくるのよこんなに早いけどレナちゃんたちもこんなに早いのいや俺だけレナちゃんには早く出るって伝えてあるの レナが来たらケイチは先に行ったって伝えてよ。 くん、今朝は早いわねみんなで早朝から待ち合わせ今朝は早くに目が覚めちゃったので気分転換なんですあまり気にしないでください玲奈ちゃんやミオンちゃんはどうしたんだい 今日は一人なのええ、まあ 待てよクソこれってひき逃げって言うんじゃねえのかよこれって犯罪じゃねえのかよ畜生。ちくしょう おはようございますですあらあらあら、今朝はお早いですわね、ケイチさんな、なんなんですの、そのみなりは泥だらけでしたよあ、ああ、まあちょっとあってな、すぐ着替えるから勘弁しろ じーっと見てるレディもしつけがなってないと思うぞ男子は更衣室がないんだから諦めろ<笑>リカちゃんもレディなら着替えを見てるのはよくないと思うぞ僕はレディじゃないですからいいのです じゃあリカちゃんも今からレディーだレディーなら仕方ありませんですケイイチは野球を始めますですでかああちょっとさ体がなまってさ ちょっと素振りでも始めようかなってな健康に気を使うのはとても良いことだと思いますです<音楽>そのバットなくさないでくださいね、です ああケイチん野球部だよ野球部だよ先に言ったって言われて驚いたけどケイちゃんあんた何やってるわけ見てわからないかよ素振りだよ甲子園だよ別にダイエットでもいいぞ だってケイちゃん、そんなに太ってたっけああ、知らなかったろ。実は三段腹なんだ。もちもちでタプタプなんだぞ。も、もちもちでタプタプ…レナ、変な想像しなくていいぞ。じゃあまあ、頑張って県大会を目指してちょうだいよ。 おじさん応援してるわ。野球部の強い高校教えよっか。そこにいるサワンの亀田く君がすごいピッチャーなんだけどさ。頑張ってね。 何笑ってんだよ俺 のバカ野郎だから甘える ほほらほらない机を寄せて寄せて なんだよけいちゃん今日も直帰なわけ気分が乗らないんだしばらくほっといてくんないかな。 遊ぶのなんか嫌だったかなかなそういうわけじゃねえよ おいいるんだろそこにわかってんだよそこにいるのはよ レナなんか俺に言おうかよべ別にそのえっと。 部活はどうしたんだよ。けケイチくんがお休みしたからレナもお休み関係ないだろ俺なんか気にしないで遊んでろよだだってケイチくんのこと心配で。 もうついてくんなよ、うん、ついてくるなって言ってるだろう！えだ、だってレナの家も同じ方向だしじゃあレナが先を歩けよレナが見えなくなったら俺も歩く 今はケイチくんと一緒に帰りたいな。 分かったならほら行けよ早く行けよ早くい行 く, くからそのバットやめてよこ<笑>怖いの。 行けよ。これなら文句ないだろう<笑>おい立ち止まるなよ あ, あのそのごめんねその聞いてもいいなんだよ あ, あのねあのねどどうしてバットなんか持ってるのかなかな俺が何を持ってたっていいだろ でもでも昨日まで持ってなかったしどどうして突然<笑>別に突然でもいいだろう俺がバットを持ってるとおかしいかよだだってケイチ君野球とかしない人だったでしょおかしいよ突然野球がしたくなったんだよ それじゃおかしいかおかしいよ。突然野球がしたくなった。素振りがしたくなったから、バットを持ち歩いてる。それのどこが変なんだよ。変。おかしい。絶対。なんでケイチ君まで。ぶつくさとうるせえ奴だな。 俺がスポーツに目覚めるのがそんなに変かよご、ごめんねごめんねそんなに怒らないでさ最後に一個だけ一個だけ教えてこれ以上話す気も教える気もねえよ 早く行けよ な, なんでバットまで同じなのお前。 何言ってんだだからなんでバットまで同じなのかなって何を言ってんだか全然分かんねえよもっとはっきり言えだからどうしてバットまでサトシ君と同じなのサトシってえ トのバットだったんだな誰も使ってなかったんでちょっと借りたんだよいいだろそれくらい 球チームには入ってたけど本当は野球なんか好きじゃない人だったのにそれが俺とどう関係がサトシ君もある日突然バットを持ち歩き始めたのチームに入ってただけでスポーツなんかしない人だったのにサトシ君もねある日突然 投稿するようになったのケイチくんみたいにそしてねあるひとつで素振りの練習を始めたのケイチくんみたいにそしてねあるひとつでバットを持ち歩くようになったのケイチくんみたいにそしてねあるひとつで レナ、ある日突然、サトシはどうしたんだよこ答えろよ、レナサトシは だよね。ケイチくん、サトシくんはね、転校しちゃったの。 しないよね、圭一君はな何をだよ天候。 あなたですか you、yeah. ももしもし、前原圭一お母さんだけど何別に俺夕食はインスタントでもいいよまだいっぱいあったでしょ だか圭一 買, 買い物のお願いじゃないのお父さんとお母さんねお仕事の関係で急遽東京に行かなくちゃならなくなったのえ今からううん、うん、もう着いちゃってるのお昼には出発してたからね 一もお父さんとお母さんの話を聞いてたから分かるかもしれないけどお父さんのお仕事の契約がね今ちょっとうまくいってないのお父さんはそういうのに繊細な人だからこのままだとお仕事にも影響が出ちゃうの でもそんなの電話でやり取りすればいいじゃないか圭一お父さんのお仕事なんだからもうちょっと応援してあげてねとにかく電話よりも直接会って話した方が早いの誤解もないしだから帰るのは明日の晩になっちゃうの圭一一人で大丈夫よね別に死にはしないよ 心配事があったら相談してね母さんきっと相談に乗れると思うから死なないよ俺はあがいてでも生き延びる。 朝ごはんは食べてねお風呂と歯磨きも忘れないのよへいへいそんじゃ もしもし、前原です。あら、ケ イ, イチ君お母様はいらっしゃいますかしらあ、あの、今、ちょっといないんですけど。す、すぐに戻ると思います。 話でもありませんからでは失礼しますわね もしもしどうも夜分も遅くに申し訳ありません私沖宮処方の大石と申しますがお大石さんですか前原さんですかこんばんはお元気そうで何よりですちょちょっと待ってくださいね お待たせしましたいかがですかその後おかわりは もしもし聞こえてますか前原さんえあすみませんそのなんて言いましたその後何か変わったことはありませんかとお尋ねしたんですお返事がないんで焦りましたよえっと特には その、大石さんやっぱり俺命を狙われているみたいです本当ですか偶然の可能性もあるんですが先日俺が病気で休んだ日夕方にあの二人がお見舞いに来たんですあの二人レナとミオンですそしてそこで大石さんと一緒に昼飯を食ったことを正されました お見舞いってことでおはぎを置いていったんですがその中に針が入ってたんです偶然飲み込まずに済みましたがこれってやっぱり脅迫でしょうかその針はえっとよく見かけるような普通の裁縫針のようでした糸を通す穴が開いていて違いますよ前原さん針です証拠になります 脅迫だと立証できるかもしれませんその針はありますか ももしもし、どうでしたか見つかりませんあの時はつい気が動転していてそうですか見つかればでいいんです保管しておいてくださいねああと大石さんそれだけじゃないんです実は今朝 ナンバープレートは見ましたかこちらでも探してみますすすみません白いワゴン車ってこと以外はわかりません仕方ないことですよ前原さん 疲れれかければ気も動転しますやっぱりこれだって偶然じゃないですよねうん<笑>あとレナの様子もやっぱり怪しいですそれはどんな感じですか レナは知っています去年の鬼隠しにあったサトシのことを何か知っていますそれは具体的にどういうことですかレナが言うには俺はサトシとそっくりらしいんですこのまま行くと俺もサトシと同じ運命をたどるとそんな感じのことを言うんです運命ですか具体的にどんな運命をたどるか言及しましたかえっと 転校と転校レナはサトシは転校したって言ってるんですで俺もこのままだと転校しちゃうぞって前原さんそれはおそらく何かの脅迫もしくは警告ですね俺もそう思ってます あの、大石さん聞きたいことがあるんです隠さないでくださいねええ何でも聞いてください実はレナの もしもし、前原さん。あ、すみません。誰か来たみたいですので、ちょっと玄関に行ってきます。お客さんですか。すみません、すみません。今夜のお電話はこれくらいにしましょうか。あ、いえ、すぐ戻りますから。電話はこのままでいいですか。はいはい。構いませんよ。 こんばんは。レレナ。さあてね。 おじさんにわからないことはないからね。れ、レナ一人うん。何しに来たんだよ。ねえ、ケイチくん。ちゃんとドアを開けてお話ししたいな。レナは玄関に入っちゃって。 ダメなのかなかなうち、夜は必ずチェーンかけてるんだよ。気にすんなよ。なら、仕方ないかな 圭一君ご飯食べたいやまだだよそれがどうしたよ じゃあよかった。これ見て。お惣菜とか持ってきてあげたの。お、お台所とか貸してくれれば、お味噌汁も温めてあげられるよ。いいよ、そこまでしてくれなくても。でもでも、お豆腐もお野菜もたっぷりなの。ケイチ君、そういうの嫌いかな。かな。 ご飯も持ってきてあげたから、レンジで温めればすぐ食べられるし。それからね、またお漬物を作ってきたんだよ。今度は山菜のお漬物なの。 ありがたいんだけどさもう少しで夕飯ができるみたいなんだよえそうなのそうなのせっかくで申し訳ないんだけどさそのでもちょっとはおかずになると思うな思うな悪いけど 間に合ってるよ。うちのお袋ってさ、結構おかずをいっぱい作るんだよ。だから。 いや、その別に俺が本当に作ったのおかず圭一君がだだから俺が作ったんじゃないよおふくろが作ったいや作ってるんだよ今 だからさ、悪いけどレナの持ってきてくれたのは食べられないんだよ圭一君のお夕飯当ててみようか な, なんだっていいじゃないか。 うちのおふくろのスペシャルなディナーを見くびるなってんだ。そりゃもう、漫画の前席状態で、すごいのなんのケイチくん。本当にお母さん、ご飯作ってってくれたの いや、だから、くれたんじゃなくて、今作ってるんだよもうすぐ晩飯にねえ、ケイチくん。お母さん、お家にいるのかな かな い, いるよもちろん。 どうしてえ、何のことかなどうしてさっきから嘘をつくのかなかなウなんか嘘だよね嘘なんかじゃ嘘だよ えっとね つくと思うな。ご飯とかも一緒の方がきっと腹持ちいいと思う、ね。 今さ何が好きって聞いたんだよ。 なんでそこまでわかるんだよ確かに勝った。まとめて勝った。俺が箱買いした。それがどうしてわかるんだ なんでかな不思議だね。だね。どうしてわかるなぜ知ってる答えろ買ったのはセブンスマート。だよね。 <笑>なんでわかるんだよ圭一君の後ろずっとくっついてたからな何を言ってんだよだからレナンが圭一君の後ろにずっとくっついてたのウフフ ケイチくんがいろんなラーメン選んでるとこ、後ろからずっと見てたの。いろんな種類を選んでたんだよね。それでお母さんに怒られたの。高いラーメンばっかり選ぶから、一種類にしなさいって。それでケイチくん、大好きな大きいカップの、豚骨生姜味を選んだんだよね。レナも好きだよ。豚骨ラーメン。 でも、大きいカップは全部食べきれないけどね。 ここを開けて。レナと一緒にご飯食べよ。きっとおいしいから。ね。 てケイチくんか帰ってくれ頼むから帰ってくれどうしてそんな意地悪を言うのかなかな帰ってくれ帰れよ 痛 い, 痛いの？ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。帰る帰る。帰る。帰れ もしもし大石さんお待たせしてすみませんでした い, いえ い, いえ大してお待ちしていませんよ今レナが来ました遊びに来たんですか 皆さんのことですか調べましたようん、まあ簡単にはその簡単なすべてを知りたいんですあなたが聞いて面白いような話はありませんよ大石さん 玲奈は怪しいと思っています過去の事件がたとえお社様のたたりによるものだったにせよ竜宮玲奈は関わっています玲奈さんが怪しいと思える具体的な証拠があるのですか状況証拠だけです さ目に見える証拠がなければ動けないんですか大丈夫ですよ前原さんあなたは私が守ります オイさんの捜査は俺の生死と無関係でしょうが俺は死ねば終わりなんですだから話してくださいレナのこと、うん、サトシは転校しました多分俺もそれほど遠くない将来 レナの言う転校をするでしょう。ですが大石さんには、俺の死体を見つけることもできないでしょうね。現にサトシの死体だって、まだ見つけられてない。ま、前原さん、どうか落ち着いて。 話になるのは覚悟の上ですね今の俺にとってつまらない話は何一つありませんお願いしますまずいくつかお断りすることがありますはい多言無用でお願いしますまた内容には一部憶測も含まれているかもしれません 全てが真実ではないかもしれないということですよろしいですね真実ではないかもしれない言ってる意味がよくわかりません日浪沢の連続開始事件は捜査本部がありません毎年の事件はここに扱われていますですから竜宮玲奈が捜査線に浮上したことは一度もないのですつまりですね レナの調査は警察としてでなく個人として行ったということですかご理解いただけて助かります話のほとんどは電話もしくは会って聞かせてもらったものばかりですですから裏が取れていませんうのみにしないでほしいということなんですよご理解いただけますね全部聞いた話だけなんですか ええ、申し訳ないです個人調査ですのでねあれ以前レナのカルテを見たって言いませんでしたか確かにそう聞きましたよそんなことも言いましたかね<笑>血のせいということにしてください 話してください、大石さんわかりました 私が知る話も前原さんと大きくは変わりませんではどこを詳しく調べたんですかレナが起こした事件とその後の医者での告白ですねはい大石さんはその内容を知っているからこそレナたちを疑っているんですねええー、疑っていますやはり レナたちが犯人ああ い, いえ疑うとはそういう意味ではないんですじゃあ何を疑ってるんですかおやしろ様ですよえおやしろ様のたたりって本当にあるのかななんだ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 いえ急にすごい雨がすみませんどうぞ続けてくださいはじめに事件と申し上げましたが学校側も被害者も告発していないので正式には事件ではないのですでですねこの辺りがどうも関係者皆さん口が重いんですよ被害者の一人は 片見に後遺症を残すぐらい殴られているのにもかかわらず学校側かもしくは表沙汰になるのを望まない何者かが色々根回しをしたのかもしれませんねまたカウンセリングを担当した神経科医も職業倫理に厳格な方でもしもし前原さん 聞こえてます もしもし前原さん聞こえてますかもしもしごめんなさいえ、前原さんごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいもしもし前原さんどうしましたか 聞こえてるなら返事をしてくださいもしもーし。